今回これあの前この前3月にね東京湾帰ってきた時の動画なんですけどねあの2年生か2年生の子たちがまあ乗ってる船がちょうど佐々木来てねお帰りってやってくださった時の動画なんですけどねすごいですよね<笑><笑>そこで汽笛で西洋丸がこっちちちっゃ写ってる方が流してくれて まあ本線がね、こう返す、返答するって感じだったんですけどね。ちなみにね、これちょっとやってたそきにう、トイレのね、掃除したんですよ。あの、トイレの、しかも排水溝、床の排水溝のやつね掘り返して、あの、蓋みたいなやつやってて、いや、ほんともう多分、建造してから一回も洗ってないんじゃないかっていうぐらいもう汚くてね、ほんともそう、ゴム手袋したんだけど、本当に真っ黄色になっちゃって、しかも毛だらけだし、もうどうやったらこのとこに毛がたまるんだっていうね、もう、本当にもう、 精神が行きそうでしたね。結構水もちょっと跳ねましたしね。洗ってるときに。いやあ、きつい。きつかった。じゃあ、それじゃあ、ごめんなさい。お疲れ様です。ごきげんよう。いや、まじ、ほんとこんなん見てくれてありがとうございますね。ほんと。じゃあ、これからも、今後ともよろしくお願いします。はい。じゃあ、失礼いたします。